魚だから、肉まんとは違うねおいしい肉肉しい、こっちの方がさつまぎどうですかおいしいよおい<笑>こっから城ヶ島まで十二分だってうん時間帯的にはバッチリなはずあ、これ右 ああああああ。ええ。スナックルンルンだって。<笑>スナックルンルンがあったよ。うん、あった。<笑>あ。<笑>待ってで、ね、喋<笑>ったら道間違えちゃった。あれ合ってる。<笑>うん、右になってる。おかしくないでも。 はってるわ<笑>こういう細い道が多いよね<笑>なんだこの道。 わあなんか結構結構ヤバみだよメグさんここ結構ヤバみなんだけどえヤバみじゃな い, ゃないこれえこれマジでヤバみだってばヤバみだよねエンストしないように気をつけないと。 てね、あでねこれね左 折,、うん、<笑>左折いけるでこれ左行ったらもう橋になる地震強風時に通行止めになるんだって。 もうここ。あ、お金いるの。50はい。五十円わかりました。メガさんすぐ出る。あ、じゃあ、そこに一旦バイク置いて、お金持ってきていいですか。邪魔になっちゃうもんね。はい、どうも。 とんでもなすはい記念<笑>なんかさっきさお金払わないで手あげて通過してったおじさんがいたんだけどさ地元の人ってこといい出ます。 めっちゃ綺麗じゃない<笑><笑>ただ結構すごいとこなんだよね。 やっぱりなんか道が細くて傾斜があって商店街みたいなとこ突っ込んでいくからね<笑>ここ行っちゃうから。 れれる取れる車も取ってるからね気をつけてこの先すごい坂だから。 猫発見え こ, ここよめぐさんここすすごくないすごいすごいでしょ車来ないから今さっと撮っちゃう来車が来ることないの撮ることあるこの一番奥にさあのホテルがあるのねそこに泊まる人がねそうそうそう結構出入りしてるから はい「夕暮れの街角覗いた喫茶店」「知ってる?」はい知らない。<笑>はい知らない じゃあこれで終点まで行けまーすちょうどいいコントラスト<笑>雰囲気バッチリ うん取ったんだもんねここが神奈川のあの雲なんかさマグロみたいじゃない 口、魚の口、もしくは尻尾。<笑>美味しそう。<笑>ちょうど衣色だしね、うん。あ、もうなんかクライマックスだね、夕日の。<笑>ね。 誰もいないよ<笑>めちゃめちゃ寒い寒いよ来た来た来た<笑>じゃあめさん気をつけてありがとうまたねバイバーイ さん、真ん中に入るかなうちらの。見えないか。これこれ見つ<音声><笑>かりにし